皆さん、こんにちは。今回はですね、会話体操観察法師の実践を行っていきたいと思います。この動画ではですね、チャレンジメニューの観察法師、完全版ですね、全部をご紹介していきたいと思います。そんなにですね、あの難しくないので、解説は全部行っていきたいと思います。で、他の動画で簡易版と完全版の投資の え、動画もご用意しますので、え、そちらもね、ご参考にしてみてください。はい、それでは顔の動きから始めていきたいと思います。はい、まずはじめに目を上下に動かしていきます。はい、1、2、3。はい、次は目を横に動かしていきます。はい、二。 二、一三。はい、次は目をぐるぐると大きく回していきます。はい。一、二、一三。反対回し。一、二、一三。はい、次は鼻を上下に動かしていきます。はい。 はい。今度は口を、あーん、いんうー、お、と、えー、大きく動かしていきます。はい。あーん、いんうー、お。あーん、いんうー、お。あーん、いー、うー、お。はい。では次はですね、首の動きになっていきます。はい。えー、肩を動かさずに首を上下にゆっくりと 大きく動かしてみてください。はい2。2、2、3。はい。今度は首を左右に動かしていきますね。はい。首を傾けたりせずに真横に動かしていきます。はい。2、2、3。はい。今度はねじっていきます。はい。同じように。 体を動かさずにねじります。はい。1、2、3、はいはいえー。次はですね、首を引き出して引っ込める動きですね、はいえー。この前後に倒す動きと混ぜるんじゃなくて、頭をそのまま、えー、出したり引っ込めるように意識してみてください。はい。1、2、3。 はい。次はですね、ぐるぐると大きく回していきます。はい。えー、肩がね、つられないように、優しくね、大きく回してあげてください。はい。1、2、1、3。反対に回します。はい。1、2、1、3。はい。次は手指の動きですね。はい。 えー、反らして曲げる。えー、反らして曲げる動きをやっていきます。はい。1、2、3。はい。今度は横の動きですね。はい。指をですね。はい。開いたり閉じたりしていきます。はい。1、2、3。はい。次は一本一本、えー、ねじっていきますね。はい。えー、ここの指の、えー、付け根の部分が ねじれていくわけですね。はい。で、少し関節を曲げて、ね、はい。で、指は3本。ね、はい。3本で、噛かんでいただいて、ねじっていきます。はい。で、ねじるときに、少し、こう、引っ張るような動きをすると、この辺がすごく、えー、ほぐれていきますので、試してみてください。はい。行きまーす。はい。1、2、3、 はい、引っ張りまーす。はい。じゃ差し指。1、2、3。はい。1、2、3。はい。1、2、3。はい。1、2、3。はい。はい、で、反対回っていきます。はい。1、2、3。い。 で、えー、手首をですね、一緒に動かすんじゃなくて、手指だけね、できるだけ意識してみてください。はい。1、2、3。はい。1、2、3。はい。1、2、3。はい。1、2、3。はい。はい、えー、優しくね、えー、ほぐしてあげてください。 次はですね、指をぐるぐる回していきます。はい。ここの付け根の部分が、えー、こうなってるので、ぐるぐる回るって話でしたね。はい。で、えー、同じように指を軽く曲げて、えー、優しくね、えー、回してあげてください。はい。1、2、3、うん。1、2、3。はい。1、2、3、うん。1、2、3。はい。えー、指の力を抜いて回すと、 回しやすいですね。はい。手首もできるだけ動かさずに回してあげてください。はい。1、2、3、うん。1、2、3。反対の手。はい。1、2、3、うん。1、2、3。はい。1、2、3、うん。1、2、3。はい。1、2、3、うん。1、2、3。 はい、1、2、3、うん、1、2、3、はい、1、2、3、うん、1、2、3、はい。次はですね、手首を曲げて、反らせる動きになっていきます、はいえー。腕を水平にしていただいて、手のですね、えー、甲の少し上あたり、指の付け根あたりを握ってあげて曲げていきます。はい、こうすると力が入りやすいですね。はい、手の甲ではなくて、 少し、下の番ですね。はい。で反対も、手の、えー、指のあたりを持ってあげて、取ばしてあげてください。はい。1、2、3。反対もやります。はい。1、2、3。 次はですね、手首をこのように、えー、横に振っていきます。はい。1、2、3。はい。次は、えー、手首をぐるぐる回していきます。はい。えー、腕のですね、えー、この辺りですね、付け根のちょっと中側を上下からつまんでいきます。はい、で、ここで手首が変わられないように固定した状態で、 手首を大きく回していきます、はい。ポイントはですね、この曲げたり、反らしたり、横に動く、えー。これを組み合わせてですね、できるだけ大きく大きく回していきます。はい、優しく動かしてあげてください。はい。1、2、反対。はい。反対も同じように。 えー、動かしていきます。はい。1、2、3。簡単。1、2、3。はい。軽く振ってあげてください。はい。次はですね、肘を曲げて伸ばしてやっていきます。はい。1、2、3。はい。次は、肘をですね、返していくんですけども、 肩からですね、こうやって動かすんじゃなくて、肘先だけね、肘先だけが帰って、手首が変えるってことですね。はい。えー、2本の骨があって、えー、この鎖骨っていう方あなんですけど、この鎖骨を軸に、えー、頭骨がこうやって変えるってことですね。はい。2本の骨がこういう風に変えてるってことですね。はい。はい、1、2、3、 はい、次は肩の前後の動きですね。はい。えー、上げるときは、えー、この耳の後ろまでグッとね、えー、起こせるように意識してみてください。で、反対はぐーっと、ま、45度、ここから45度以上ですね、上げれるようにしてみてください。で、えー、手の間をこうやって開くんじゃなくて、閉、え、じ、ーね、たままね、閉じたまま、 動かすようにしてください。はい、行きます。はい。いい、ひはい、にい、はい、次は横の動きですね。はい。横から上げて、手の甲がね、合うような形ですね。はい。で、後ろに、手のひらが合うように動かしていきます。はい、こんな感じですね。はい。 一、二、三。はい。今度は肩をねじる動きですね。はい。えー、っと、肩を前にねじって、こうが合うような形ですね。はい。で、反対に手のひらを外で向けて、こうが合うような形になります。はい。こういう動きをしていきます。はい。えー、こんな感じですね。 はい。1、2、3、はい。次は肩の上下ですね。はい。こう上げて、下に動かしていきます。はい。で、上げる時もそうなんですけど、下に落とす時も、え下、ー、のね、力をかけてぐーっと伸ばすようにして、ほぐすようにしてみてください。はい。1、2、3。 えぐるぐる、回す動きをやっていきますけども、え鎖、ー、骨のね、えー、付け根、ね、意、え、識、ー、いただいて、できるだけ大きく、肘を体に捨てたまま、体を動かさずに、そのまま大きくね、波みなと動かしてあげてください。はい。いいっ、にいっ、えー 反対に、い、い、い、はい。はい、反対。前から、い、い、うんい。伸び伸びと大きく力を抜いて、ほぐしてください。はい、肩ちょっと休みましょうか。はい、次はですね、足の指を、えー、反らしたり、曲げたりしていきます。はい。 えー、足はですね、このように、甲を、しっかりつまんであげて、で、指の、この、付け根ですね、付け根に、両者指と中指を沿わせて、しっかりと反らせていきますね。はい。う<笑>ィーンとね、力をかけてあげてください。で、反対は、足の先端を、しっかりとつまんであげて、 えー、反対こんなになってます。はい。ゆーっと丸めて、しっかりここをね、ほぐしてあげてください。はい。で、足の、この、関節がですね、ぐ、え、ぎーっと、ポコッと出るぐらいまで行くと、かなりね、指がほぐれてる状態になりますので、えー、そこを目指してね、やってみてください。はい、行きまーす。はい。いいね。い, い はい。はい。反対の足もやっていきます。はい。2、1、2、1、で慣れてきたら、えー、足の指の力もね、一緒に加えてやってあげるといいですね。はい。はい。それから足の指を、えー、横にね、開いていきます。はい。指の先端を持って、ぐーっと、 開くような力をかけてあげてください。はい。ふ、う、ー、ん。はい。人指と中指。はい。次。はい。次。はい。足換えて、はい。ビヨーンと伸ばしてあげてください。はい。次。はい。こういう動きは、あの、お風呂の中とかね、えー、やってあげても、 すごくね、伸びやすいので、試してみてください。はい。では次はねじる動きやっていきます。はい。えー、手の指と同じように、えー、三本指で、うまんであげて、軽く引っ張りながら、ねじっていきます。はい。1、2、3、はい。1、2、3、はい。1、2、3、はい。 ですです。くやすくほぐしてあげてください。はい。1、2、3、はい。はい、反対。はい。1、2、1、3、はい。1、2、1、3、はい。1、2、1、3、はい。1、2、1、3、はい。1 2, 3、2、はい、1 2, 3、はい 1, 2, 3 はい。続いて、指をぐるぐると回していきます。はい。手指と同じように、少し関節を曲げて、優しく回してあげてください。はい。1、2、3、ん ?1、2、3。はい。1、2、3、ん ?1、2、3。はい。1、2、3、ん ?1、2、3。はい。一二三うん 一、二、三。はい。一、二、三。うん。一、二、三。はい。手を変えて。はい。一、二、三。うん。一、二、三。はい。一、二、三。うん。一、二、三。はい。一、二、三。うん。一、二、はい。一、二、三。うん。一、二、 はい、1、2、3、はい、次は足首を、えー、反らせて曲げる動きですね。はい、えー、足首の少し内側をこのように曲げて、で、手指と同じように、えー、足の甲とか、この土踏まずを持つんじゃなくて、ちょっと先端の方ね、持ってあげると、えー、全体がね、しっかりとほぐせますので、持ち方ちょっと、 注意してみてみくださいこのちょっとしたね、違いで力の格ずが随分変わってきますので、えー、その違いもね、えー、感じながらやってみてほしいなというふに思います。はい、まあはい、反らして、曲げて、さらして、曲げて、さらして、曲げます。はい、反対。はい、反らして、曲げて、反らして、曲 げ, げて、反らして、 投げていきます。はい。次は足を、足首ですね。横に振っていきます。はい。で、こ膝を一緒に振るんじゃなくて、足首だけですね。足首だけを振っていきます。はい。えー、この正面に対して横に振るっていうことですね。指のあたりを持ってあげて、誘導してあげてください。はい。でうん はい、3、はい、1、2、3。はい、次はねじる動きですね。はい、足首をこのようにねじっていきます。こういう動きですね。はい。首を点にねじっていくんですね。はい。少しちょっとあの、横の動きと伸び出しいんですけども、えー、足の指の先端がこういうふうに 寝、ね、れるのが、寝知る動きですね。はい。いきます。はい。2、で、2、で、3。はい、反対。で、スクがね、固い人は、あまり最初、力を入れすぎずに、軽く動かしてください。ちょっと痛めることがあるので、気をつけてやってみてください。 内反と外反ですね。内反というのは足首を曲げた状態で内側にねじる動きですね。この曲げるのとねじるのを二つ組み合わせた動きになります。反対に外反というのが取らした状態で外側をねじります。ではやっていきます。はい。 一、三、反対はい。一、二、三、はいえー。足首をですね、ぐるぐると回していきます。はい、足首の内側を持って、指の先端のあたりを持って、回していきます。はい。一、 二、三、うん。大きく伸び伸びと。はい、足替えて。はい。一、二、三。うん。一、二、三。はい、では、当たっていただいて、えー、膝を曲げるのばす動きをやっていきます。はい。二、二、三。はい、反対の足。一、二、一 はい。では、次はですね、膝を、まっすぐくやっていきます。で、膝の高さなんですけども、えー、骨前より上までしっかりグッと上げて、回し上げてください。はい。いきます。はい。1、2、3、うん。1、2、3、反対。はい。1、2、3、うん。 1,2,3.、はい、次は股関節をですね、はい、前後に動かす動きですね。股、は、関、いえー、の節のね、この付け根を動かすことで、足全体が前と後ろに動くってことですね。で, できるだけ骨盤を動かさずに、足だけね、動かしていきます。はい、いきまーす。はい 一、二、一、二、三、反対なしはい。に二、一、はい。横の動きですね。はい。このように動かしていきます。できるだけ体を保つというのと、あと足をですね、上に向いていたまま、すると、 上がりやすいので、やってみてください。はい。いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、ね、いい、いい、いい、ね、いい、いい、いい、いい、いるいい、いい、いい、いい 足首だけねじるんじゃなくて、股関節から先全体を動かしてるわけですね。骨盤をね、動かさずに、できるだけ股関節の先だけ動かしてください。はい。2、2、3。反対。はい。2いい、2いい、3いいいい。はい。次は股関節をですね、大きく回していきます。はい。前から横まで。 しっかりと大きくですね、膝を回してあげてくださ い,、はい。はい。できるだけ体をですね、動かさずに回していきます。はい。前から、2、1、2、反対3、3、3、だけ意識して3、3、3、3、3、3、 反体、1、2、1、大きはい。はい。えー、腺骨を締める、緩める動きをやっていきます。はい。えー、お尻をですね、締めて、緩めて、締めて、緩 め, め, めるような動きですね。はい。えー、こういうふうに骨盤を動かすんじゃなくて、お尻の部分だけを締めて、緩 め, めていきます。 一、二、三。はい。次は骨盤の動きですね。はい、えー。まず前後に動かしていきます。はい。アップでやると、こんな感じですね。えー、前傾というのが、この骨盤の上の部分が前に傾く動きですね。で後傾というのが、この下の部分がこう丸々動きですね。 前傾と後傾。やっていきます。はい。2、1、2, 2、1、はい。次は横の動きですね。はい。横に骨盤を、できます。はい。で、えー、体、胸とかね、を、えー、動かさずに、できるだけ骨盤だけを意識してみてください。 次はねじる動きですね、はい。このように骨盤部分を前後にねじっていきます。同じように肩とか胸をできるだけ動かさずに骨盤だけをねじっててください。はい。次、い1、あ。 次はこうやってぐるぐる回す動きになりますね。はい。しっかりとですね、後傾、横、前傾、横、後傾、横、前傾、横っていうふうに、えー、大きくですね。前後左右に大きく動かすようにしてみてください。で、できるだけ、胸とか肩を動かさずに、 動かしていきます。はい。2、1、2、3。反対回し。2、3。はい。次は腰を丸めて、反らせる動き、やっていきます、えー。骨盤とか胸を動かすんじゃなくて、 動かすんじゃなくて、えー、腰の四つの部分ですね。はい。えー、部分だけを丸めて、垂らしたりしていきます。はい。このように倒れるんじゃなくて、上はそのまま腰だけが動いてるようなイメージですね。はい。2、1。2、2。 はい。次は横の動きですね。はい。えー、このようにですね、肩が水平に動くこですね。はい。えー、このように胸が倒れるんではなくて、腰だけをずらしてる。この辺はずらしてるっていうようなイメージですね。はい。まあはい。1、2、 はい。次はお腹ですね。はい。お腹を引っ込めて、膨らます動きですね。引っ込めた時に胸がぐっとね、上がるぐらいまで、しっかりと引っ込めて、膨らましてあげてください。はい。1、2、3。はい。では胸の動きですね。はい。胸を、 前後に動かしていきます。肩骨がぐーっとすり上がる感じで、反らして、で丸めるときはぐーっと縮むような感じですね。腰とて骨盤もできるだけ動かさずに、前後に動かしていきます。はい。1、2、3。はい。では、横の動きですね。はい。で、後ろに組んで、 このように動かします。はい。腕は、肘の方向に上に上げるようにですね。傾けて、え腰、ー、と骨盤を起こすんじゃなくて、胸だけね、グリグリと、横に伸ばしてあげてください。はい。1、2、3。はい。えー、ねじる動きですね。はい。骨盤をそのままにして、 胸だけ、リスていきます。首がね、一緒に動かさないように、気をつけてください。はい。2、2、3。以上でですね、対応体操、関節ほぐしの完全版の実践動画になります。繰り返しね、ね何度も何度も動かしていただいて、スムーズに動けるようになっていただきたいというふうに思います。 どうも最後までご覧いただきありがとうございました。